レッチドショップ来ました誰かもう宝箱に手出してるキラーはナースだね回しながら様子見しよう来た今日はお持ちかなうわーそれ当たるのか 見つかった場所が悪い。 一発目で切ってこないと思って、デスパ温存しちゃった。頭だけカボチャのナースは、ヤバいってジンクスあるけど、このナースもヤバそうな雰囲気してる。まずい足跡でバレてる、もしかしてルイン厳しいんじゃない 今はまずい絶対飛んでくるって。黒ミンカバーに来てくれてたのありがとう。二人いるなら治療してもらおうかな。金髪ミン治療しよう。あれ黒ミンどっか行っちゃった。 こっちに飛んできそう救助待機してて見つかったやっぱりヤバイナースだ通電は厳しいんアーカイブだったのか こっち来る全然回せないこのまま僕を狙う気だダメだここじゃ逃げられない。 使うんじゃなかった5年早くやられすぎたダウンした仲間をこせてないかそっち向かってるよ気をつけて。 あと3台回せないなーありがとう治療してる暇がないから少しでも回さなきゃオーナイス僕は捕まったら終わりだ 無駄で破しちゃったこれはすんだ奇跡的に空振ってくれてる。 角待ちしてたらやられてたな<音楽>一時は全滅かと思ったけど仲間のストライクで流れが。 変わったね僕も次がラストだから派手な動きできないね結構回ってる回しきれるか ギギリギリ間に合わないダメだ離れるエース救助に向かってくれたかなあと1台がつけられない まだ救助は入ってないってことは、エースもこっち側にいるまずいなな、ースにもそのことが、バレてる。やっぱりいけてないかー。半分切っちゃったごめんよ。 ってこと は, エースはあっちで救助狙ってるく近くにいたから助けられなかったか間に合わなかった黒ロミンごめんこれはつけきれない もしかして金髪民見つかった飛んでこられたら回しきれない居場所バレちゃうけどつけきるアドレナリン持ちそれはナイスすぎる 今のうちにゲート開けようみんなどこにいるんだろう逃げきれなかったか助けられなくてごめんね。